さちこんにちは、いです今日はおでこに止める技その名もヘッドストールを10秒できる方法を解説していきます是非最後まで見ていただきチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますそれでは早速解説に入っていきましょう今回のポイントは以下の2つになりますまずポイント1ボールを肌で感じることめちゃくちゃざっくりですねおいおい詳しく説明しますポイント2下半身 これもざっくりですねバランス取るのを下半身でしっかり取りましょうという意味です次に練習方法に入っていきます今回ステップ大きく3つに分けて紹介していきますまずステップ1姿勢を作りましょう足を肩幅に広げて地面をかかとでグッと押すような感じでしっかり踏ん張ることが大切ですステップ2ここでボールを乗せてみましょうここで大事な点があるんですけども ボールをこう見つめるところを決めてください、えー、僕のおすすめは空気穴ですね空気穴を見つめながら乗せるとやりやすいです次に乗せる位置です前髪の生え際あたりに乗せてくださいそれで顎をしっかり上げますで上目遣いにするとおでこにシワが寄るのでより乗りやすくなります次にステップ3ですここでバランスをとってみましょうここではかなり反復練習が大切になってきます で乗せるときどうやってバランスをとっているのかというとおでこのボールが接しているところの感覚とあと目線でボールの動きを感じてバランスをとってくださいなかなかここが難しいですずれたとき下半身でしっかりバランスをとりましょうここで下半身がかなり大切になってきます例えば後ろにずれたときは体を少し反りながらでもそれでもまだ足りない場合は一歩後ろに下がってくださいで前に行ってしまった場合は一歩前横に行ってしまった場合は一歩横 これを繰り返しているとピタッと止まる感覚が出てきますその感覚が出てきたら必ず10秒以上は止まりますはい今回はおまけでおでこに乗せることができるとこんなのができるよっていうのを紹介していきます例えば目あと口キスできちゃいますボールに汚いねあと最後は鼻にも止めることができますこれらの技は今回説明したポイントや練習方法 とかななり共通ししててていいるるる部分ががあるのでおでこがでおこきるようになったら是非挑戦してみてくださいそれでは今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったわかりやすいと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますそれではまた次回の動画で会いましょうバイバイ